はっけえあれが聖女に守られしお宝命の泉その肺からあふれる水は飲んだものに永遠の命を与えるかだいぶ話に尾ひれがついたもんだね宝を守る聖女なんてどこにもいねえじゃんあっ嬢ちゃんこんなところで迷子か泉を守ってるの あ, あ, あなたのような賊からねおわらいい加減にしろ<笑>それはこっちが言いたいわ なんで生きてるの人間がこの高さから落ちて無事のはずがないのにいやうっかり枝に引っかかったりたまたま木が密集してるところに落ちたりまさかこの森が人間を助けるはず知るかってのにしてもまさか嬢ちゃんが秘宝を守る番人だったとはなこっちもマジでやらせてもらうぜ殺して奪う 人間はみな、考えることが同じねダメーオレの人生にがんばーっ何じゃこりゃー<笑>あなたたち人間に別れとは言わないわ でも命の泉がなくなればこの森は全て枯れ果ててしまうの諦めてここから立ち去りなさいあわかった分かったってよくもそんな嘘をいやマジで<笑>私が人の心を読めることも知らないでしゃあねここの森のワイルドベリーで作ったエールが半端な場合に、ね にあれが飲めなくなるのは困るなこの人はあ<笑>無駄しかよあなた一体何者見りゃあかんだろ賊だよバンデットバンで通ってる嬢ちゃんは子供じゃないわエレインよ<笑> 奪いに来たのは命の泉じゃなくて私だったらよかったのにじゃあそうするか、えー、じゃあ早速歩かないでええー、マジだぜああどうも俺は人間と気が合わなくてよそれにお前俺の話をマジで聞いてくれるもんな 嬉しいけど私が命の泉を守らなきゃこの森はまあ俺に任せとけお前の兄貴を捜して連れ戻すんだよそうすりゃお前は晴れて自由の身だ 魔人族よ妖精王の森を燃やせるとすればそれは煉獄の炎だけでも彼らは古の大戦で女神族に敗れ封印されたはず命のみは大丈夫とっさによしお前はそれを持ってさっさと逃げろあなたも一緒に魔人はまだ私たちに気づいてないわし だから今のうちに一発でしとめんのなっ<笑>、ね、一発だ どっちが先にみっちになるかあなたは何が目的で命の泉を求めるのそうだなろくでもねえ人生も長く生きられりゃいつかはいいことあるかもなってそんだけもし 命を手にしてもいいことなんて何もなかったら。